皆さんですそれではお願いいたします皆さんこんにちはそうなんです審査は受けなくても一生懸命踊らさせていただきます千葉からやってまいりました千代連北千会と申しますこのロケーション見てください皆さんめっちゃいいですよね見てなんとなくねこの道 上にこう勾配があってね、あの上り上がってくる感じなんで、もう踊り子の苦痛な顔ももしかしたら見れるかもしれません、それでは行ってみたいと思いますよろししくお願いします。 ここだけということ。です。 快快快快快快快快快快快快快快快快快快快 I'm not h e m a l l からになりましたで も, でもオレ展開でしたどうもありがとうございました。ありがとうございました最高